はい、ホントリメットでしたー。風が治りました。よかったです。治って。みんな温度急に寒くなったから、風邪ひかないようにね。この歌を聴いて、温まりましょう。わちわち、ありがとう。暑くなったよかった。ということで。 終わります。<笑>えっ<ー>と。汗<笑>かいた。と水飲みます。朝晩がナイスで、ありがとう。 いつもありがとう。ネクセルさんから翻訳すると。<笑>ホットリミットで最後を締めくくるのが恒例のようでミルちゃんの好きな曲だそうです。ノーノーノー。ミミノットミルイエスミルコ。 そんな<笑>ミルっが好きなんだよミルはそんな<笑>みんな好きだなと思いながら<笑>ミルライク<笑>ミルイスホットリミット<笑>海外の人に勘違いされてるじゃんみんな ミ, ミルちゃんめっちゃ最後この歌歌うなミルちゃん この歌すごい好きなんだって思われてしまっているのんのんなんて書いたらいいんだホットリミットはミるコが好きな曲です。 そうだはい<笑>負けた C さんに負けた<笑>嘘を通じないって海外の人に嘘ってウフフフフおお怪しいみるが好きな曲はビルちゃんも好きって聞いたなるほど<笑> ほとん面白いなわ<笑>かってくれたかなまた来月も歌ワするので遊びに聞いてくれると嬉しいですありょうさん<笑>ナイスミルコメンセンキュー仕事の BGM で聞いてるけど 嘘だ BGM なった選曲が最高すぎた。うんと知ってる曲多かったよかった<音楽>。ということで終わりましょう。皆さん長い時間聴いてくれてありがとうございました。アイオンちゃんだ。コンビで見てくれてありがとう。 終わろうと思ってたところに来た<笑>今来たばっかりほんとほんとそれ<笑>なんか歌わせに来るのえな何がいい いいおちゃん女の子男の子あるからイヨンちゃん知って知らんと思うアンパンマンあっイヨンちゃんにぴったりの曲ある。 コメントありがとう入れてくれて。えでもこれ与えるかなちょっと待って。誰誰か来続けたらね来るかな。えっと。ミルタロ。い<笑>きます。アンコール追加。 とっとこハム…んハム太郎とっとこ歌いきますこっち好きの種やっぱり走るよハム太郎とっとこ回るよハム太郎カーシャオ回るよハム太郎ナイスドア ひまわりのたねまわるとうれしいハム太郎 ど, ど, こ眠るよどこでも眠るよハム太郎いいまわりのたねやっぱり眠るよハム太郎 終わった<笑><笑>え。えこの曲こんな短いんだ<笑>もっと長いと思ってた<笑><笑>だって思ってたよりすごいの来たからびっくりした<笑><え><笑>私たちありがとう。 終わったねバラ<笑>すぎてちゃんと歌えなかったみんなコール勉強しといてハマだろうの次はプリキュアえ、プリキュアもコールあるの<笑>ジョバンニさんコンビルは草だよいたじゃん最初から知ってるんだから がいからこその全力コールえなんでハム太郎にコールがついたのかはわからないんだけどお友達の VTuber さんの配信にお邪魔したときにえコールしてたから<笑>それで知った4200円ナイスパーありがとう<笑> センキュー、センキュー。<笑>短かったけどよかったあやちゃん、初見です。来てくれてありがとうえ。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。えー、え、プリキュア、プリキュア、プリキュア、プリキュアだけ歌うか。プリキュアどれプリキュアのやつかな いつのプリキュアだこれこれで<笑>みんな大好きバタフライ<笑>全然お笑いやみるちゃんってなってる、まあ、せっかくせっかく今来てくれたばっかりの人がいるので聞<笑>いてってください歌えるかな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 ございますバチバチ、ありがとうキラキラ、ありがとうルーミー、進化、ルーミーちゃん進化させないで。延長助かる。<笑>ありがとう、ありがとう。バチバチ、ありがとう<笑>。延長してしもうたー。 か<笑>何か何ってよかったよかったよかった見<笑>てくれてありがとね 3曲はね、なんかいつも<笑>いつも3曲ぐらい歌ってる気がする逆になんか今日ホットリミット1曲だけだったから い, いいのかなってちょっとそわそわしてた<笑>とんでも楽しい時間だった<笑>初見さん来い。 いや、もういないね。いないいない。きっといないない。みんな<笑>。いつも配信来てくれて。ありがとう。ゆるちゃんかわいかった。ありがとう。また歌、お歌練習するね。欲しがりなんだから<笑>。アンコールは3曲まで許される。イェイ。 んちゃんナイスパーありがとう500円はありがとうコンビルえおよおよよよ<笑>初見さんみたいゃ 2,000 がいっぱいいるぞ延長ありがね枯れてないです いいっぱいなんだから<笑>よ、よ、よ、4時4時までならいける4時にお姉ちゃん帰ってくるから食券<笑>あゆちゃんなんかリクエストあるかなスパチャもらったし。 4時で終わるからな、絶対お姉ちゃんとのコラボ<笑>お姉ちゃんルーミーの声やってもらうかお姉ちゃんに「えまだやってるん?」って言われるわ4時に帰ってきてって言ったから、ね、<笑>歌わくの時いつんさん家追い出すから い<笑>いえい、お姉ちゃん見てる。見てません。お姉ちゃんにはね、配信絶対見ないでって。<笑>関西弁で撮る。だってみると関西だもん。いやもう、保険保険、保険で、ね、4時半で。<笑>何あるかわかんないから、歌枠は。 <笑>え、サタンくん。<笑>みんな初見で来る。こんにちは、初見です。日本語はあまり上手ではないので、ご了承ください。<笑>ありがとう、サタンくん。ナンズバッチョしてくるじゃん。これは、これは歌わなければいけない。みんな。えっと、えっと、 何何歌えばいいんだ。<笑>何にふふふふふふニソンだったら<笑> いやアンコールはね縛り関係なしで、ね、いつも OK にしてる「ドスコイ人生」ってなんだよ知らない「<笑>ドスコイ人生」って何 しっとりす る, ししっとりする<笑>これ純粘感たんせる気なの はあなんて素敵な歌なんでしょうか。<笑>まじまじありがとう。あ泣いてる泣いてる。愛届いたで、ね。<笑>長いのにありがとう。<笑>あ夜空さん出てきた。<笑> ありがとう感動のフィナーレこんにちはこんにるお や, おやおやおや最後最後歌んかんまだまだ5分あるだって最後は あの曲せとり不思議すぎるし読めなくなってるだんだん。 ありがとう、ね、ネクセルさん。ミルちゃんのコンテンツが気に入ったら、いいね、チャンネル登録、ツイッターのフォローお願いします。ありがとう。よし、じゃあ、いよいよ。これがラスト。<笑>歌おうと思います。よンドさん、ありがとう。<笑>メンバー入ってくれたー。Thank you, thank you. ナイスミルコメ。ナイスミルコ。 内面か内面センキューフリフリできる<笑>よしじゃあ、最後、フリフリしてもらいましょう<笑>えっと書<笑>けないけど<笑>。 あ、あっっってて、ね、うん、順消えたたた待ってあの、ののコピーしがが出たんーと順字が分かんと字かないこれかかえ、え、順順かこれが純殿下ね え、お姉ちゃん帰ってくるかなこれで。行くぜみんな頼みますポンチン ファンサでしたーめちゃくちゃコメント欄はやくて面白かった<笑>みんなありがとうわかってるねセン t ューセン y ューパンチパチもありがとう<笑>いやー楽しかった久しぶりの歌枠たくさん歌いましたが<笑>みんな聞いてくれてありがとう ブラボー最高アイドルイェーイみんなありがとうあっちゅう間に3時間経った。わ<笑>ーいミルも大好きだよありがとうということで、今日の配信、これで終わろうと思います<笑>お姉ちゃん帰ってきたかな静かにしてくれてると思う。<笑> 言っとくわお姉ちゃんに、みんながお姉ちゃんとコラボ、なんかコラボ期待してたよって。<笑>あっちだったありがとう。こちらこそありがとう。えー、コメントくれた方、ありがとうございました。ロムの方、アーカイブで見てくれている方もありがとうございました。えー、また、えー、次の歌枠、次、<笑>いつかの歌枠で歌ってほしい曲があれば、マシュマロ、 いや、リプ、ね、送ってください<笑>歌上ほんとありがとう<笑>いっぱい遊びに来てねいっぱいスタンプ使ってね何度見てもみるちゃんが可愛いと思う<笑>ありがとうありがとうえー、っと来週のスケジュールはまた Twitter、えー、アップするのでチェックしていただけると嬉しいです えー、っとね、1時間になったから、ちょっと回数増やそうかなって思ってます。えー、っと、YouTube のチャンネル登録、Twitter のフォローもよろしくお願いします。可愛いかった、ありがとう。<笑>また歌うくするね。それでは、また次の配信でお会いしましょう。おつみるです。ほしいよめみるでしたババ。バイバーイ。 ブブブブブ。<音声>